まあ、しょうがない。次行こう、次、次。次行きますよ。こ れ, あれだね、1285五でさっき800ぐらいだったのに、一向に増えないっすね、これは。あんな曲げ方ばっかりしてると、増えないな。 よし次行こう次は日曜ジ九九、自由、自由来た。いや、縛れよ。ああ、やっぱり韓国だ。韓国 ハロハロハロハロハロハロ。r e y o チュニス No、Japanese Japanese? Yeah, t h a 英文 a s a s 不 p e r m a n 女的人的人的人的人的人的人的人的人的女的人的人的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的女的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的 我靠！直接给 p 真人来点绝望你今天是穿墙的对啊今天是透视穿墙的资哦，没有资料直接穿墙范围穿墙在那个范围我人全部能打死哇咦哇咦咦 哦要不要二人个难怪把刚才的外国人吓到了要不要二十个他那边有个瓜他那边有个瓜我也不推荐他有个刮他跑步很不很少我看见了他朝教堂那边跑了 やったるで兄さんやったるでどこいってんだ なんだなんだなんだな、hey, hey, hey, hey、んだこれ不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能日本人不要救あ不能不能不能不能不能不能不能不能不能不能不 殺そうとしてるぞしかもおやーべえ仲間にチーターがいるぞどうしようこれはどうすればいいんだどこ売ってるかと思ったらハネせよハロハロアニュハセせよアニューはせよニーハオニーハオ どのように言うのノーノーアムジャパニーズやべ、チーターどうしよう。みんなどうせ、みんなってか、みんなみんなもいないか。どうすればいいんだこれは。仲間になっちゃまずいだろう。う<笑> キュキューハチキューナナゼロハチハチチニーハイフン、ハイフンジャイナ。じゃないな hey, なんか笑ってるぞ、このチーターたち。どうしよう。ま、って、そうですね。 なんかでも、これでとんかつしてもう嬉しくない感じがあるんですけど大丈夫ですか、ね you speak チーター、チーター、えー、でもこれ大丈夫ですかねあのー、味方殺しってやつなんないですかねチ ー, ーチーター、よし、ここはちょっと、Q、どこ行ったあっちか。世界の平和のために、ちょっとこれじゃ武器が元ないな。の子、有<笑> 你要什么枪我告诉你在哪里哎呀他可以告诉你在哪里的呃 m 1 4 m 1 4 m 我没有勾选 M14 对我確か你倒是太多就倒 m 1 4 m m 1 m m 1 4 m 1 4 m 1 4 m 1 4 m 1 m 1 4 m 1 4 m 1 1 4 m 1 m 1 4 m 1 4 m 1 4 就算没了两把枪你也是无敌的老哥有我在一千米内没人好吗寸草不生有他在没啥开枪的地方哎ち械を見て你可以躺在这里抽根烟殺下一个地方打两枪 OK 最后进决赛圈 一, 一梭子 OK 了这些真这个无聊的战斗三人殺したい呢三人一人だった呢对吗悪奏奏 开这个东西就没意思我都不喜欢开这个东西因为有一个老哥说要我来测试一下他想买这个。然后我就来测试一下。我不喜欢开这个东西。你现在自己玩还习惯よし你附近。我知道啊我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我 やはり盆踊に要した<笑>ら一人コート。ああ<笑>確かに。何か読みてたぞ。車、あっ、フライパ ン, あるなフイパンで。フライパンで。あっ どうしたらいか我要開了えでいか走吧、oh. 他我就很搞不懂是我不知道在哪里去哪里去哪都不知道在哪里我去哪里去哪里不知道在哪里啊，哪里我哪里去哪里去哪里去哪里去哪多米的距离我直接把他一梭子干了里去哪里去哪里去哪里去哪里去哪里去哪里去哪里去哪里去哪里去哪里 すげえ殺してるやっぱこれは悪党を成敗しないといけないですねおいおいおいおいどうやって殺すんだよすげえなおいいい加減にしといた方がいいんじゃないか今度は。 呀我的手机还用练吗你在开玩笑吧这地方你不用来了这边我们刚从这过来这一千米内都没人了还有这边我来了那我继续往前开我们是从这边过来的呀哎呦就在旁边这一千米内是没有人的那随便你 吧, 你吧那你在打啥 どうすればいいのこれ、やこれ、証拠になるよ、証拠。でも、仲間仲間だからな、嫌だな。まあ、やべえなし、うん どうやって殺すかなあと35やべこいつ止まんねえなどうしようど う, どうやればいいんだこ れ, これでいける か, かこれでいっちゃうかでもんか食らったいやみんなチーターじゃんかこれもしかして みんなを一気にどうやって殺すんだ20人手前でちょっと何とかしないとなどうしようどうしようどうしようオラにアイ デ, ィ ア, オラに ア, イディアをみんなチートこれどうやって全員殺すんだやべ成敗成敗したいな 連打か可以啊打卡吗 你, 你想手动也可以也可以把自秒给关掉千里追踪也可以关掉これずっと運転してる卡止まった也可以<笑>这个随便你了要不要要不要要 でもチーターは自分の身分を隠さずに仲間 に, ーの間にてののチーター声を繰り返すってすごいな。皆さん、皆さん、手が動いとこ。99895。ああ。いやいやいや。とりあえず。向きもやばいな。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 去那边呢 啊, 啊ちょっといや不要べや不要揺し不要動揺してる。要回復がない。要要要不要要不要要不要好不要要不要要不要要不要要不要不要不要不要不要不要不要不要不要不回復してる回復する前にやりたい不要不要 日本人可以个鸡巴屠杀你的时候 你, 都不你就不知道了还可以可以个鸡巴多看点抗争片吧还是日本人可以不管是不是 他, 杀他祖先也他祖先犯下了罪孽 ?QQ 我他身体 流, 流淌着他们的血他脱不了干系。什么叫负债子怀隔鸡巴讨厌日本人。 とりあえらいシェルマイルバー、バナチライシェルマイルバー。ウォー。ウォ バイノーチートノーチーッファッキューメンファッキューファッキューファッキューユーファッキューえらいよくできたただこれ通報されるかな自分も死んどこう ありがとうありがとうチートはダメだよみんなあれ爆発しないあれノーチートノーチート